皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月25日、冒険者の広場に、バージョン 5.5 の情報が掲載されています。結構な長文ですので、腰を据えてじっくり読みましょう。ところで、以前提案広場にこんな内容の投稿をしました。行動感覚マイナス1秒短縮っていうのは、明らかに日本語としておかしいという内容です。 こんないい地味案件は誰も気にしてないだろうと思っていたのですが安西ディレクターからの返信がつきまして修正しますとのことでしたそれが今回のアップデート情報に盛り込まれていましたこんな私一人くらいしか気にしてなかったであろう案件を修正してくれるなんて提案広場も使いようですね バージョン 5.5 に何を持ち越すか問題をここ数日語っていますが、バンマの塔も悩ましい問題が出てきました。と言っても、今やるべきことは、45万点をクリアしておくことだけです。A と B のどちらを選ぶべきかについては、どちらを選んでももらえる報酬は同じなので、どちらでもいいです。と言いたいところですが、私は B を強く推奨します。だって、皆さん、28日から経験値の正面いっぱいもらうための仕込み作業を始めるのでしょう そのためには、どうしてもギラムに話しかける必要がありますよね。だから、B を選ぶしかないというわけです。経験値の章20個以上もらう方法については、以前の動画で紹介させていただきましたので、そちらをご覧ください。BAR。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。